ドラムでめてでここで止まってベースはおおそっち行くのねってなってジャベースがこうついてきてくれてますねえこんにちは黒田和義です今日もご視聴ありがとうございます今日はですねジャズの CD の聴き方まあ、楽しみが広がるということですね、えー、まあ僕なりに僕もジャズのファンですからまあ僕はまあ、ミュージシャンでもあるんですけどリスナーでもあるので、はあ 何回も最初わからなかった CD がすごいこう い, いくなったなみたいなのもたくさん経験してますし、まあ、いろんな聴き方を僕なりに工夫してきたことをちょっとシェアしたいなと思っております内容的にはですねジャズのアドリブの仕組みってもう僕のチャンネル見てる人は、まあ、多くの人は知ってるかもしれないですが今日はあの自分が演奏してるビリーズバウンス、まあ、特にこうやりとりが多いものをね、えー、ちょっとその曲を聴きながらこういう風になってるんだよというか解説をゆっくりして いいいきたいと思い ま, すまあ全体のサウンド感を聞くということですね、えー、まあパって聞いて皆さんそうやって聞くと思うんですけどサウンド感を聞くってやり方ももちろんありですよで好きな楽器奏者を覚えていってこう追って聞いていくこれは僕大学生の時に先輩に教えてもらって本当に楽しかったですね、えー、まあ好きな、えー、アドリブこのサックス好きとかこのピアノ好きって言ったらもう名前をあのゆっくりでいいから1人ずつ書いていって CD 屋さんに行って眺めてるとだんだん終わるからみたいな。 c d さん屋さんに行って、こう、あのー、こう後ろ側を見てるとですね、もう今 c d 売ってないのかな、でも全部配信なのかな、この間、うちの大学で、あのー、初めてあのー、 CD って初めて見ましたっていう人がいましてですね、えー、もうそう世代なんだなと思いましたが、まあ、今でもやっぱりこうレコード屋さん、中古屋さんもたくさんありますから、そういうところで見ていただくと、こう後ろ側にこうメンバー、ギターは誰とかピアノは誰とか、ベースは誰とか書いてあるんですよね。そうい う, こう好きな人の名前を覚えてパッと入ってる、ちょっと嬉しかったです。でそれ、こう、帰って買っていくみたいな。だから曲、ここでも説明しますけど、曲をね、 あの好きな曲あこの曲好きだなと思ったら覚えておいてそうすると好きなミュージシャン同士がその曲やってるとワクワクするみたいな聴き方ですねあとまあ歴史を勉強して聴くまあ歴史ってやっぱりその 歴史の流れ聞くとこういうサウンド感って分かるのでソムリエじゃないですけどこれってフランスのどの地方のとかねあの当てちゃう人いるじゃないですかだからその傾向があるんですよこういう時代のこういう人だからこのサウンド感してるってことは多分誰だなとか僕らあのツアー行ってる時によくねあの CD の かけててててこれ誰だと思う っ, て言ってあ「長いこと車乗ってるから音楽聴いてこれ誰でしょう?」とか言ってうんこのフレーズ使うってことは誰々かなでもサウンド的にはこうだしこれはベースは絶対彼だから彼と一緒に共演してるとすれば」みたいな感じでやっぱこう面白いんですよそういう意味ではねパズル性が高くなっていくんですけど。 でそれぞれの楽器の立場で聞く。これが、まあ、エルヴィン・ジョーンズが言ってたし、僕もそれ、あの先輩にも教わった話なので、こういう聴き方と、まあ、演奏中にメロディーを歌い続けるっていう、これはもうあのミュージシャンでですね、特にドラマはあの楽器、どこやってるかわかんなくなる。自分がね、こう、コードとか演奏しないからね。でも僕はそれ、こうやって練習しました、みたいなお話をしていきたいと思います。それでは始めていきまーす。 はいジャズのアドリブの仕組みということ で, ですね今日はこのこの曲を聴いてこう理解してもらおうかなとでまあ、ハーモニーが記号化されたことによる自由な音楽っていうことでですねえっ、ー、ともともあのちょっと前に菊池成吉さんのあの こう本の解説の時に散々話したんですけどこうバークリーの辺りがもともとスコット・ジョプリがやったと言われているんですが こ, うこの F7 って書くことによって全部音をこう指定せずにもうハーモニーの大まかな枠組みだけをこう書いておくこれをすることによってこの同じ曲でも こ, うこの F7 っていうのはファラド・ミのフラットなんですけどそうすると ミのフラット一番上にしてもいいし、ファを一番上にしてもいいし、こうどういうふうに音を積み上げてもいいから、えー、こ, うこの音のサウンド、で例えばピアノがあのこの音とこの音を弾いてるから、ベースがこの音とこの音を担当するってこともできるし、みたいなことでこう音楽の自由度が増えたわけですね。そうすると、このメロディーを演奏した後どうするかっていうと、このハーモニー記号で今度は逆にこのメロディーを今作曲していくってことをやるわけですよ。 でこれがまあ非常にこのなんかこうもっと抽象的なものが増えたりとかあとそのミュージシャンのこう、まあ、ちょっとスポーツ性が高くなったというか、まあ、そういう感じはすごくしますね。で分かりやすいやり取りの曲もあればそうじゃない曲もあるんです後で説明する。 ですけど、まあ、抽象的なあのアンサンブルっていうのもあるんですけど、そういったアンサンブルもそれぞれ の, この楽器から着目していくとですね、面白いんですね。で、今回はまあ僕の演奏で、なおかつ、こう、分かりやすくこうやり取りをしてる演奏ですね。で、僕もかなり抽象的な演奏もやるんですけど、あの、そういうのって僕、YouTuber あま上げないんですね。やっぱり、あの、ちょっとこう、解説しづらいので、えー、解説がしやすいものばかり上げちゃってるので、ただ、こう、こういう、 こういいうういううう反反応応しししててままますすすすよよこ分かかかりりややものねねバラードととっっっぱちょっと上げづらかったりします、ね、こう全体の雰囲気でこんな雰囲気でこの音出してますよっていうのって、まあ、文字化しにくいじゃないですかというわけで、えー、とても分かりやすく、まあ、逆に言うと学生っぽくこうなんかこう相手のフレーズに食いついて食いついてってやってるやつをちょっと聞いていきたいと思いますはいそれではこのビリーズマウスっていうかけながらねちょっと止めながら説明していきたいと思いますが これ、まずカウントして、今、こう。ここまでいたね。今、2段目。で、これはギターが今メロディーを弾いてて、ピアノもメロディー弾いてますね。伴奏って書いたけど。今、ハモリをつけたりとかしてましたが。で、ここからピアノはガッガッガッガッっていう風にやってて、完全に伴奏を回ってますね。こういう感じですね。で、このメロディー、これ、チャーリー・パーカーって人が作ったんですが、パズル性が高くできていて、 パラバディバディルでタバダッタダダッタダダタダララ ダ, ダバラダっていうこうタララタララって別の四分音符が聞こえるっていうかね別のこうなんか違ったこうリズムが聞こえてくるというかでそれに結構みんな行きやすいんですよなので、えー、実際僕らもピアノもここピアノはここまでいってるってことね ドラムとベースは途中でやめたんだけど、タバラバリララタッタタッタッタタタ、これ定番なんですよ。ここの一段目どう通り抜けるかみたいなのはね。で、これを、だから、えっ、ー、と、メロディーを演奏する人っていうのをまず最初、じゃんけんじゃないけど、ギターの、ま、フロント楽器ですね。ギターがいるとギターですかね。サックスがいるとサックスですかね。もうサックスは基本メロディー担当じゃないですか。ハーモニー弾けないからね。 なのでメロディーを演奏する人を決めたらそれ以外みんな伴奏に回るんです伴奏はどういう風にするかって1回目と2回目は全然違いましたね1回目はピアノは、えー、メロディーと同じことを弾いててちょっとハモったりすることも、えー、こうやったりしてましたねでベースはそのままこう、えー、とボンボンボンボンって2分音符を弾いていったんですけど2回目は、えー、と僕らが一泊半で遊び始めたから一緒にこうついてきたみたいなことをやってますねで こ, このシンコペーションよく合わせるんですけど、こういういこを「たばら」で、僕はドラムなんですけど、こ伴奏なんだけど、「ったばダダダだ」「ダラだ」「ターだだ」ターダラって続けていくと、で、これ一泊半って言うんですけど、1.5 拍をずっと続けると12小節だからちょうどワンコラスいくんですね。えーこう だから3でずっといくと3412で3段あるからちょうどここまでずっとそのリズムで行き切ることができるこれはあのビル・エヴァンスの、えー「イスラエル」っていう曲をやってるんですけどこれもブルースマイナーのブルースですけど同じブルースで12小節でこれ長いことやってるんですねだからそれを使おうかな僕はそのカードを切ろうかなベースは完全に無視してますね。キタ どん、どん、つ、どん、どん、つ、どん、どん、つ、どん、どん、どん、どん、どというふうにやってますよね。ベースは関係なく、ワン、ツー、ワン、ツピアノは、あのー、もう、ギターのメロディーに対して、合間の隙間を、こう、行動を、こう、引いていくってことをしてますね。ドラムはもうそれをやめて。 あでドラムがワンツーワン今度はワンツーワンツーワンツーワンツー と, こう、えー、と2と4のところにこうライドを叩き始めたらそれが表みたいに聞こえるようにベースもくっついてきたんですねワンツーワンツーシーチャンチャンチャンツンベースもベースもついてきたでギターもついてきた 1, 2, 3, 4. 戻るでギターは裏から来たからワンツーここの裏で戻あの次の頭に戻るフレーズを弾いたんですけど僕らは頭からトンとこう着地したみたいなやり方ですねずっとギターの今アドリブの状態でバカ伴奏のやり方ってもいろいろあって、えー、誰かがアイデアを出したことに対してついていくみたいなことをやっていいんですね。 タラッタッタレラッタラッタこういうなんか分かりやすいフレーズが来たらこれマイルスというのですがワンツースリーここの F7 のとこでタンチャンチャンチャンっていう風にフレーズを決めるっていうなんかこう空気上の句が来たから下の句をいく空気っていうのが芽生えるんですね。のワンツーステレテレテテレテ このじゃーんってここに音をビューって伸ばすとたッたッタッタっていう下駒体がなんか こ, うこのブルースの時は生まれるんですねでベースがやってる23422343233レレででででででレレレッでッドッドッとでやったからドラマここ埋めてベースここお休みしたからねでで僕はもうここね ワンツーここの「うただだつっただだ」だだのここでそろそろこのベースがワンツーワンツーって流れからこうプッシュする感じに持っていきたかったのでだからこうブレイクしてじゃあそろそろ走ろうかっていう意思表示をしたからベースの人もキャッチしてここドラムが止めてでここで止まってベースはそおおそっち行くのねってなってちゃんとベースがこうついてきてくれてますね。 タ, ラダーンタバラダタンに対してピアノがいろいろ合わせたりタッタッタッ タ, ッタッっていうのに合わせてあやっぱり他の人も合わせましたね<笑>このもともと今のタツタツタツタツタツタツタツタツタンタン うんうんうんじゃじゃじゃじゃってこれはあのですねツーベースヒットっていうマイルストーンズってアルバムに入っているフレーズの引用なんですけどこれはあのもう決め事なんですねでこれを誰かがやり始めるとたったったったって合わせるとじゃんここで伸ばして二三四たたたたこれがもう下品物ですで最後これが終わったからあか もうメロディーが聞こえてくるからあっもうソロが終わるなーみたいなでこのこれがビア今ピアノがバドリブをやるというこれはアドリブ何回やるかっていうのは決まってなくてえー、こう今 ひとしきりやってあ終わるなっていう気配を見つけると、まあ、僕らだからこう終わるなっていうのはもうここまでやられると別に目配せすることもなく、えー、今もう完全に終われる空気になったのであもう次ピアノソロ行くなっていう。 どっちか中途半端な感じがするときは目配せをすることが多いですね。でももう音でほとんど次何やるかっていうのはもうあのー、ずっと目をつぶっててもうまくできるので、ただ、初めましてみたいな人だとやり方とか駆け引きがちょっとわからないことがあるので、そういう時は僕らもあのー、やっぱりこうちらちら見ることはあります。ただまあ慣れてるメンバーだとね、そんなもんいちいちやる必要はないっていう感じですね。でえー 次はピアニストがアドリブを演奏してるんですが伴奏を今ギターはこう担当しなきゃいけないんですけど伴奏ををししないといとう選択をしてるわけですねで何コラス目から入ってきたらグッとこう盛り上がってくるから伴奏をしないというのもこれも、えー、一つの選択肢になるわけです。 ベースはもうこのリズムやりながらでそうするとピアノが入ってこないなってなるとドラムは、えー、ピアノの隙間を埋める担当が僕しかいなくなるわけじゃないですかなのでこれってそうなんですよこう今状況がどうなってるかによって自分がこうしゃ べ, れしゃべらなきゃいけないのか自分はあんまり喋らずにこうゆっくり見てて遠巻きに見てた方がいいかっていうのもこれはもう全然違うんですね が今一回で終わって。ただ、この合間を埋めてるので、僕は結構間を一生懸命埋めてます。ここはダバラーナ、ダバラーナってフレーズ。ここはしばらく聞こうかなーみたいな感じで、えー、受け答えを結構やめてますね。 この辺ちょっと盛り上がってきたかな。だからドラムも増やして。で、まあそのまもま、ここは多分目配せしてると思います。終わりなのって感じですね。で、このベースソロに行きました。今、ベースがこれをやってますね。だからもうピアノの間はギターは全く伴奏しなかったわけですね。 で今ちょろっとギターが入ったと思うんですけどこうベースのアドリブをしてる時に伴奏をするという方向がこうコードを弾くっていう伴奏もあるんですが合いの手をこう合間にこ う, こういうのオブリガードっていうんですけど相手のフレーズの間に隙間の空いてる時にこう対戦律みたいなのを入れるみたいなねピアノがバッキングしてるけど。 歌ったらタったらーっていうのギターがこのメロディーの引用を弾きましたね要は対戦率を弾いたということですねではドラマはこのブラシというのに音量を下げるためにブラシというのに持ち替えて、えー、空気感を作っています で, でベース が, うかっかが「うかっかがうかっかが」 こうメロディーを歌いながら演奏すると何が面白いかってメロディーを覚えるしでこのあここを今メロディー引用してるんだっていうところが分かったりするわけですねまたこれ弾いてますね2回目はタッタンダバダバダンダっていうのを合わせると。 要はなんか1回目弾いたら2回目も合わせたくなるみたいな上の句下の句が分かりやすい演奏を弾けば、えー、相手も答えてくれる可能性こう埋めてくれる可能性もあるということですね。 ギターがココーーードド弾弾き始めめててるからピアノはコード弾くのやめてますね。ギターとピアノってコードが結構かぶるの で, なのでギターがやり始めたらピアノは弾くのをやめるだから伴奏って言われてもだただただ伴奏するのではなくて相手が何かやってたら自分は伴奏いいなじゃあお休みしようかなじゃあ相手がコードの伴奏してるんだったら自分はメロディーで伴奏しようかなみたいなことを考えて演奏します。 ここでベースがこうブーン と, ーンとまあ終わりだなっていうそうするとここがトレードって言ってギターがこうここ弾くとドラムがここを弾くんですねでベースがトットットットって弾いたっていうことはこれはさっきのあれと一緒ですねここにはトットットットってフレーズが入るっていうのをえっ、ー、と前に誰かがやってたのでここでベースはお休みなんだけどこれ弾いてあげてますよっていうことをやってますね でピアノがここをこうやって弾いてピアノがフォワーッとしたフレーズを弾いたのでドラムもフォワーッとしたドラムソロにしてで今今度次ギターをここを弾きますで次はピアノが ピアノのフレーズをそのままドラムで引用してさあギターもこういうのをこう交換っていうことで貿易のトレーニングですよね僕のやったら「タラントントンタラントントン」を引用してくれたわけですねメロディーの分かりやすい「タララ」っていうメロディーを叩いたのでこうメロディーが来ると次に進みやすくなる ピアノは今ハーモリーをつけながら、えー、ここでギターが弾くって分かってるからピアノはここを分厚くしてでここも今、えー、ハーモニーつけてますねここもさっき入り口と一緒のここまでやってますね一拍半ってやつをやってましてでこのフレーズで終わる。 ギターが今ピアノがやったフレーズをそのまま引き伸ばしてドラムが終わらせたというこういった形のやり取りが行われてるわけですね。ただ聴いてっていう形よりかはこういうなんかスポーツ的な部分の演奏を取り上げてみましたがこういったことがまあこれはものすごく分かりやすく演奏しているのでこういったやり取り特にセッションの時はこういうことをすることがすごく多いです。これが ジャズののアドリブの仕組みですなので誰かがメロディを演奏してるとみんな伴奏に回る、えー、伴奏に回ってアドリブをどんどんどんどん交代してこれアドリブはドラムはドラムソロっていうのもあるんですけどよくあるトレードっていうですねこうドラムのドラムだけになるとこうメロディーが分かりづらくなるので、えーまあ、4小節ずつバトルをするでメロディーを戻るってこれがよくある、えー、ジャズの、えー、セッションのやり方ですはい はい。というわけで、ジャズのアドリブの仕組みのご説明をしました。はいとはいえ、まあ、こういうやり方だけがジャズではないので、ただ、ジャズの仕組みとしてはずっと一緒です。基本的にはメロディーを演奏する人がいて、アドリブを交代してます。他の人は伴奏しますが、伴奏っていうのも、 自分が演奏奏しなないいっていうのののも伴奏の一種なので一人だけにするっていうことも可能ですだからピアノが弾き始めたら誰も他の人は演奏をやめて途中で入ってくるもしくは次の人の演奏のとこまで何もしないっていうこともあるんですね。でそれ合図で「俺一人だけ俺一人だけ!」っていうふうにやると「あピアノ一人だけにしたいんだな」って言ってみんなが伴奏をやめたりとか、えー、リーダーが「こいつだけ!」みたいな形でやったら、えー、そういうことももちろん起こりうるってことですね。 みんなで演奏をパッとやってるんですがこの1枚の演奏だけでこの譜面だけでこの演奏っていうのは行われてるってことですね。はい、というわけでまあ仕組みがどうあれ感じるままに聴くのがいいんじゃないかなと。 全体のサウンドを聞く、まあ音楽ってそうですけど、僕、友達とですね、ワンオークのライブを見に、ね、連れて行ってもらったことがあって、で、僕がこのギターとベースのこのさっきのやり取り面白かったよねって言ったら、そんなの聞いてるんですかって言われて、何聞いてるのって言ったら、えー、まあ要は歌詞と世界観って言われたんですね。だからやっぱりこう、ポップスなんかは歌詞と世界観、要は音楽って世界観だと思うんですよ。聴くことによってなんかその世界に浸れるみたいな感じね。やっぱ歌詞がその世界観をこう、導き出してるんだろうな。 みたいな感じはすすすごくするんですけどジャズの場合はやっぱ歌詞がほとんどないのであのインストって言って歌詞のない歌のない音楽をやってるのでこの世界観っていうのを聞いていくっていう意味ではもうなんとなくふわっとこう入り込んで聞く全体的になんかやり取りしてるのかもしれないけど全体のサウンドあここかっこいいなっていう感じも も, もちろんいいで好きな世界観をこういう世界がいいなと思った時にそれを他のアルバムないかなって探す時は、えー、やっぱりその ミュージシャン、同じミュージシャンを誘っていってもいいんですけど、ミュージシャンも時代によって変わるんで、やっぱり、 ジャズの歴史なんかを勉強するとあこういうサウンドのこの辺の感じのものってないかなと思って探す時はソムリエじゃないですけど本当にあの歴史とそのミュージシャンの特性をいろいろ知ってるとあじゃあこの人とこの人とこの人のアルバムのこのアルバムなんか聴くといいんじゃないな ん, なんていうのも僕らの中では結構あったりするんですねなのでこういう全体のサウンド感を聴くのにも聴、まあ、き方がありますよっていうお話ですね。 はい、好きな楽器奏者覚えておって聞いて、さっきちょっと説明しちゃいましたけどね。まあ、このドラム好きだなぁ、名前覚えとこう、みたいなね。えー、この曲いいなぁ、曲名覚えとこう、みたいな。こういうことをちょいちょいやっていく。そしたら、こう、CD 屋さんに行くと、こう、ちゃんとこう、CD をじゃけ替えするんじゃなくて、今度はこう、メンバーを見ながら、あ、このアルバム好きなピアニスト入ってるな、とか、曲名見て、あ、この好きな曲3曲入ってる、あ、ドラムもピアノも推しの人だわ、ってなると、もう買わずに折れない、みたいなね。 でジャズの CD ってそうなんですけどほんとにあの、えー、世界発売で 1,000 枚とか 2,000 枚しかあの販売しないこともあったりするんですよだからもうすぐ廃盤になっちゃったりとかしてねだからもう手に入らない可能性もあるからその場で必ず買わなきゃいけない学生の時もそうだけどもうもうあの今週これを払っちゃったら電気代を止められるこれ電気を払うお金なんだけど CD 買っちゃうみたいなね 電気を止められたら CD 聴けないにもかかわらずでもこのタイミングで買わないとこれは手に入らないかもしれないぐらいの感じで CD 買ってましたね。はい 歴史を勉強して聞くっていうことこですね、えー、世界観を探しやすくなるさっきもお話ししましたがまあ時代背景特にあの菊池成吉さんのやつの本の解説もしましたけど本当にあの歴史ってこうジャズの歴史ってその政治そのアメリカのその状態とかね状況とかもちろんヨーロッパのジャズとかももちろんあったりするんですけどその時代背景の政治とかあとテクノロジーですね。要は、えー ピアノから要はローズピアノっていうのが開発されてできることによってその楽器が入ることによってサウンド感が変わるハモンドオルガンってオルガンができることによってサウンド感が変わるみたいなねオルガンって普通変えないわけじゃないですかでも教会ってねあの あのパイプオルガンあるじゃないですか三越しとかに入ってるでしょあれ2億ぐらいするんですってだから2億ってそんなよっぽどの大きい教会じゃないと無理じゃないですかでもあのやっぱりこうオルガンでこう演奏していくためにえハモンドっていう人がハモンドオルガンっていうのを制作するんですねそうすることによって100万200万ぐらいの単位でえそのえオルガンが導入できるということ で, ですねそういうために作られてるその音がいいってことで自さずにこう演奏にこう入れていくみたいなねそういうことテクノロジーがあったりとか。 エレキベースができるとか、えっと、もちろんピアノ自体の音の鳴りも良くなっていったりとかそういうこうなんかこうテクノロジーで楽器の音色が変わったりとかレコーディングの仕方が変わることによってサウンド感ってすごく変わっていくんですねなのでこういう歴史勉強しとくとこういうサウンド感欲しいなと聞きたいなと思った時に探しやすくなるね。 でキーポイントのあるミュージシャンの影響今度は影響ですね、えー、まあ例えば僕もやってますけどマイルス・デビスとかねジ ャ, ジャズのジャンルとかやっぱもうイノベーターでいろんなサウンド感を作っていく人なんですよ。でこうそのポイントとなるミュージシャン自体がこういう音楽のやり方をし始めたからこうブワーってこうそれまでいたミュージシャンのサウンドも変わっていくみたいなね。 その音に意味を持たせるっていうことがあったりする。まあいろいろあるんですけど、例えばパッて思いつくのはチャールズ・ミンガスのですね、有名なアルバムがあるんですけど、そのアルバムの中に、えー、ファーバス・チビのグーアっていうのがあって、それはもうあのちょっと社会的な、要は黒人差別に対する、そのファーバス・チ事っていう人がいて、その人をちょっとバカにした。でその人の歩き方をこう、なんだか作るんですよ。その さんね、で そ, のその人のための曲を作ってちょっとこうやゆしたような感じの曲を作ってでそのメロディーがその人が関わってる違う事件に対して作った曲の時にその知事の 歩, き歩く音が出てくるんですよ。 ってすると こ, うあこの音はこのこのの曲はこのために作られてこの事件にこの人がかかっていくかまるであのなんかこう役者さんみたいなこの役者さんこの音自体が役者さんになっててここでも出てきてここでも出てきてみたいなでこういろんな形を変えて出てきてあの劇を作っていくみたいな感じに作られてなんか頭いいなみたいなそんな作り方する人もいるんですね。なののでこういういあのー ジャズってやっぱりこういろいろ勉強しながらみんな演奏していくのでそういうことを知ってることによって聴 く, く側のキャッチする側もそういうことに気づくとすげえ な, な演奏してって僕ら気づいたんですけどねあれこれ同じメロディーじゃんって言ったらいろいろウィキペディアとで調べてみたらこれ同じ意味なんだよっていう話にしておおんか深いなと思うそれを面白いと思うか面白いと思わないかはまあ人によるんですけどそういう面白さもあるんですよっていう話ですね はい、それぞれの楽器の立場で聴くってことですね。えー、これエルヴィン・ジョーズの言葉ですけど、さっきのこの演奏をもうずっと自分がベースを弾いてるみたいな感じで、ベースの音だけしっかり追って聴くんですよ。そうしたら、ベースを弾いてるみたいな感じで弾いてると、あ、ピアノがこの音弾いたから、ついてっちゃったみたいなところが見つけれたりとか、えっ、ー、と、この雰囲気になったからこの音使いするんだ、みたいなの。まあ、やりとりっていうものがよくわかるってことですね。ただ、やりとりっていうのは具体的なものと抽象的なものがあるんですね。なので、あのー、 例えばキース・ジャーデッド・トリオなんかはこういう細かいやり取りをこう何かが誰かがフレーズやったからピャーって飛びつくってことはあんましなくてえなんか普通に遠巻きに支えてるっていうことをするんですねだからこうこのフレーズの引用があったからこういうことやるとかそういったものっていうのは結構少なかったりしますなので結構それだと1人ずつやってってこう自分の演奏のネタになんかなかなか使えなかったりするんですけど そういうののすごくあの分かりやすいこういう具体的なことをするのは要はセッションアルバムなんかはすごくそういうのが多いですねこうライブアルバムですねライブアルバムなんかっていうのはその場で初めましてみたいな形のやつもあったりするんでそうすると、まあ、よくある引用をやっぱ使いながらお互いこう話をなんか温めていくみたいなことがあるので具体的なやりとりと抽象的なやりとりがあります絵とかもそうでしょ分かりやすいこと書いてなんかやってる絵よりも抽象的な方がね あのやっぱり高いじゃないですか。ジョンコールトレンドすごい抽象的ですよね。すごく演奏とかも。後期特に抽象的になっていくので、そうするとやっぱり抽象的なものの方が世界観って広がるんですよね。やっぱりだから世界観っていうものを演奏していく。上ではやっぱりこうやり取りが分かりやすいものっていうのはなんかまあ、広がりがちょっと奥行きがあんまなかったりとかしかこう。もっと抽象的な演奏をすることっていうのもよくありますね。 まあ、結局は自分の肌に合うものからで全然構わないのでそ の, その具体的なものがいいっていう人と抽象的なものが最初からいいっていう人もいると思うんで、まあ、肌に合うものからそれでもエルヴィン・ジョーンズなんかはコルトレーンの演奏をなんか知り合いの人が聴いてよかったってどこがよかったんだろう特に CD を聴いたりするときは、えー、それぞれの楽器で一度全部聴いて 例えばドラムの立場から聴いてベースの立場から聴いてサックスの立場から聴いてピアノの立場から聴いてそれから最後全体を通して聴いてそこで自分が何が良かったか何が良くなかったかっていうのを説明がちゃんとできる状態じゃなかったら発言はしてはいけないっていう結構厳しい言葉を言うんですけどそういったことを言ったりしてますがまあでもそのそんなにあの発言してはいけないってことがないとは思うんですけど自分の肌に合うものからでもいいのでやっぱりこう えー、とこうやって一緒に演奏してるってことはやっぱ相手の音に対して何か影響を受けながらやってるのそれが分かりやすく反応する時となんかこういわゆるそのこれに対してなんとなく合わせてるみたいなその全体的なサウンドっていうのをやっぱ聞き取れるようになると面白くなりますね。 たくさん聴くと引 音, 音なんかも見つけることができるので、えー、こうたくさん聴いてみてください。そしてやっぱりこうそれぞれの楽器の立場でメロディーとかも一緒にこう鼻歌でちょっと歌い、音痴でいいんですよ。そういうのを聴きながらやっていくと、あ、こ, この曲、このメロディーこれどこでも弾いたなと、このフレーズどこでも弾いたなっていうのが繋がってくると、まあ、面白くなるんじゃないかなといお話です。 はい演奏中にメロディーを歌い続けるですね。演奏してる人で、まあ、曲をロストする人におすすめです。ドラマーって特にこう演奏中にねどうかやってこう分かんなくなるみたいなね。でこれも僕ずっとあったんですけどで別に何をしたかってやっぱり曲ね CD を聴いてる間中ずっと同じメロディーを歌い続けるんですね。だからこのメロディーはねこのちょっとやってみますね。 バレーバレーバレ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 音程取れ取れへんやないかって感じなんですがこうやってちゃんとメロディーを頭に鳴らして声が出ないからね。<笑> でもこうやって、えー、知らない曲なんかはこ う, しこうやってね CD で最初にこの譜面とかをこう売ってるじゃないですか黒本 で, でこの黒本をこうやって見ながらこうメロディーをこう鼻歌で歌って間違えても全然いいからずっとこれができるということですねどこやってるか分かんなくなったら頭に戻るずっとそれを繰り返して最後まで通せるようになったらその曲だいぶ覚えてるよっていうやり方ですねこれ非常にいいかなと思いますね そうするると演奏のの繰り返しのどこやってるか分かる僕ねだからこういうのすごいたくさんやってたんで、まあ、知ってる曲なんかだと曲の途中からかけてても今この辺だっていうのはすぐもう23小節で分かりますね結構ね他の楽器の人でコード開きやってる人よりも早く分かったりするんでこの曲何度かの曲だよねとか言ったらよく分かるねって言われたりしますがこういうのをたくさんやるとできるようになったりしますなので是非やってみていただきたいな まあ、こうメロディーをこういうふうにずっと歌えるとあメロディーが来たから次行こうかなとかいっぱい予測することもできるようなのでこういう、えー、練習をしてみるとだからね聴き方もこういろんな聴き方があるということですよね。はいということで深い音楽は、まあ、深い他の音楽は深くないと言ってるわけじゃないんですけどそれぞれやっぱりポップスでも歌謡曲でも深いのはものすごく深いものもあるし深くない音楽っていうかこう 単純にメロディー一発みたいないいメロディーだねっていうのもそれはそれですごくこうその方がいい時もあるじゃないです か, だから楽しみ方いろいろですけど、まあ、クラシックやジャズって深い音楽って言われるんですがまあ、ジャズでも深くないものもあれば、えー、深いものもあるしいろいろですが深い音楽っていうのはやっぱり感じるいろんな感じ方ができるので、まあ、感じるだけもう聞いて雰囲気がいいなだけじゃなくてこういうこう あなんか音に対するパズル性みたいなものとかこうやり取りとかってそういうものとかいろいろ歴史的な背景と か, なん か, かけ、ま、日本の和歌の掛け言葉じゃないけど他の曲からの引用することによって膨らみを持たせているとかこういったものがいっぱい詰まった音楽なんですね。アドリブしてててるって言ってっ言もやぱりこう 何もないとこからはやっぱできないのでやっぱ自分がたくさん聞いてきたものの中から知ってるものをこう引っ張り出してそれをこうつなぎ合わせて自分の歌い方にしていくっていうことはよくあるんですね。全く何もないところから全部作り上げるっていうのは基本パーカでもないって言われてますから、まあ、パーカでも7割ぐらいはもう出来合いで自分でも練習で作ってきたもの7割ででインスピレーションでその場で作っていくものが3割みたいな。 感じだと思うんですねだからアドリブって言ってももうよく自分が聞いてよく使うフレーズっていうものから組み上げていくとやっぱり一曲の中にたまに本当に1割2割っていうところで自分でも演奏したこともないし聞いたこともない音が頭の中に浮かんで演奏に反映されることってあるんですよ。そのためにやっっってこともあっててるあ でそれがやっぱスカブリのままライブ一回もそういうことが起こらずに終わるってこともあるんですね。まあ、それはそれで、えー、その時だたのこうやり取りが楽しければいいかなとも思うし、今までの引用ばっかりで終わっちゃうことももちろんあっても、その時でしかできない引用になるわけじゃないですか。なのでそういうのも面白いかなということですね。えー、なので、こう、まあ、見た目分かりやすいこうやりとりっていうのが、まあ いいかどうかっていうのはそれぞれにあの皆さんいろいろあると思うんですがやり取りが分からなくてもなんかこの音に対してこの音の使い方いいなみたいなのが感じれたら本当にあの楽器演奏しない人でも面白いんじゃないかなっていうふうに思います。 というわけで、えー、ジャズたくさん、えー、ぜひいろいろね、こう、名盤というところから、ぜひこういう聴き方をしてみると、なんか発見があるかもしれないので、ぜひ聴いていただいて、もしなんかあったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。私のチャンネルは、えー、こういったジャズのこう面白さとか、えー、今まで気づかなかった面白さとか、ドラムのやり方とか、そういったものを、えー、演奏してみたらなんかっていうのをいっぱい上げてますので、えー、よければ、えー、気に入った方は、ぜひチャンネル登録、えー、いいねボタンなんかもお願いしていただきたいなと思います。